Hello, everyone. ハワイの不動産会社オーーシャンズリアルエステートのイバンですさて皆さんはハワイにお越しになった時には、まあ、必ずと言ってもいいほど、えー、行かれるのがアラモアのセンターじゃないでしょうかコロナ禍の中ようやく観光が再開し閑散としていたところに少しずつですが人が戻ってきています 時間がかかるかもしれませんが、いずれ以前のような賑わいを取り戻すことと思います。今日はですね、そんな日が早く来ることを願いつつ、視線を未来に向けてみましょう。実は今、このアラモアナセンターの真上に、ホテルとタワーマンションをガンガン建てる計画があるんです。これはですね、カカワのワードビレッジとは別のプロジェクトで、実現したらワードビレッジと合わせると地域一体がちょっとした団地になる可能性があります。 ちょっと怖い感じもしますが早速その詳細を見ていきましょうそれでは Let's jump into it プロジェクトの詳細に入る前にまずは全米で最も儲かっている ショッピングセンターの一つのアラモアナセンターの歴史を軽く押さえておきましょうもともとこの一帯は沼地で蚊が大量発生するような非衛生的な場所でしたいつか何らかの価値が出るかもしれないということで1912年に実業家だったデリングハム氏が52エーカーという土地を 25,000 万ドルで購入しました当時の 25,000 万ドルは現在の価値でいうと約 78,000 万ドル 8000万円ぐらいですかね相当割安で購入していたことがわかりますよねショッピングセンターは1950年にわずか1年半という後期を経てオープン1986年にバブル絶頂期の大英が購入し13年間保有しますこの頃はハワイ全体が日本資本に買収されワイキキにどんどんホテルやコンドを建てていた時ですよね1999年に GGP というショッピングセンターの経営を専門とする会社に売却ちなみにこの GGP から分社したのが現在ワードビレッジを開発しているハワードヒューズですワードビレッジの用地はもともとは GGP が所有していたんですねそして2018年に GGP がブルックフィールドパートナーズというカナダを拠点とする不動産投資および開発会社に買収されました 実はこの所有者移転転が大きなな機となったわけです全所有者のシカゴを拠点とするジェネラル・グロース・プロパティーズは基本的にショッピングセンターの運営者であってこここを開発すするななんてて思っっもいなかったですねこれに対し買収したブルックフィールドはまあいわばデベロッパーです大開発の可能性を見越した購入だったということですね。とは言っても現在このエリアの高さ制限は約3 0メートル ととてても高層マンンションを建てることはできません。しかしあることをすることによって最大1 2 0ルまで建てることが可能だんだそうですそのあることとは何か。それは今建設中の鉄道をハワイ大学マノアまで延伸するためにホノルル市に私有地を提供する代わりに高層化の承認をもらうということなんですね延期に延期が重なっているこの鉄道建設なんですが 2026年にアラモアナセンター裏側のですね。コナストリートというところまで延伸される予定です。ここからハワイ大学までさらに延伸する場合、どうしても用地確保が難しい。モール北側部分の私有地をですね。鉄道建設に使ってもいいから、その代わりに高さ制限を緩めてね。という提案を現在市議会に挙げているということなんですね。これからまあ公聴会などのプロセスを踏んでから決定されるかと思いますが。 議会の反応はおおむねいいということなので実現性はもしかしたら高いかもしれませんさてお待たせしましたそれではですねどこに実際どのような建物が建つのかもしれないのでしょうか早速見ていきましょうこれは現在のアラモアナショッピングセンターを上空から見た画像です下側が海アラマアナパークでここがメイシーズこちら側がノードストローム ハワードヒューズそしてこちら側がウォールマート側ですさて計画でまず目立つのはメイシーズ裏側の駐車場一帯ですワンアラマアナの目の前左右に両ずつアラマアナホテルの目の前に一棟コンドミニアムが立ちそうですワンアラマアナはオーシャンビューの両脇がまあ、遮られてしまう可能性があるということですねつまり。 ここを購入検討する場合、できるだけ真ん中のユニットを選びたいところです。例えば、000、01号室はこの真ん中あたりなので、影響は最低限になるかと思います。続きまして、ダイヤモンドヘッドが見える一等地のここと、昔タマホームが建設計画して頓挫した YMCA があるこの場所は、ホテルが建てられるよう変更申請しているようです。 そして2015年に完成したエバウィングという西側の増設時に増築されたこの駐車場の上に約5棟を建てられる可能性がありますアラモアナセンター北側はすでに複数のコンドミニアムが建築中で TOD という歩いて暮らせる生活圏の構築が着々と進んでいます今回の開発案が承認されればこの一帯が大きな生活圏となりそうですねさて皆さんいかがでしたか あらまおなセンターがちょっとした団地になってしまうかもですねこの計画はあくまで現在市議会に提案されている段階で議会での審議公聴会などいくつものステップをクリアしていく必要がありまだ確定事項ではありません市議会委員の中にもですねあまりにも度がきすぎてるんじゃないかと発言している人もいるようですし住民の中からも反対する人が出てくるかと思いますただですね ホノルル市はこの鉄道の建設の完成を悲願としてましてこれにまあ大きく手助けしてくれる今回のような提案には実は青信号を出す可能性は高いんじゃないかなって僕は思ってますさあ皆さんいかがでしたでしょうか開発が進んで古き良きハワイが失われていくのがちょっと寂しいと思う方それとも 街がどんどんどんどん新しくなっていて進化していくハワイを見るのが楽しみだなという方もいらっしゃるのかなと思います皆さんぜひそんなコメントありましたらコメント欄にどんどん、えー、記入してみてくださいこの計画に関してですね、えー、このチャンネルでは進展があり次第都度アップデートしていきたいと思いますので皆さんぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますそれでは I will see you in my next video アロハ Ta-ma. h Ooh. Yeah, you.